あ今、冒頭話したのに、もう一回自己紹介しちゃったわ。はい。ちょっとね、あのー、まあ、日本一周中、キャンピングカーで毎日、ポッドキャストを撮っているわけなんですけれども、あのー、今、充電中でして、FPV のリチウムバッテリーを充電しているんですけれども、あのー、めちゃくちゃ音が、うーんってするんですよ。あのー、お許しください。ちょっとうるさいけれども、あのー、今日も頑張って、ポッドキャストを撮っていこうと思います。えー、早速、お便りから読んでいこうと思います。 大川さんは英語を話せることのメリットについてどう考えますかという、まあ、至ってシンプルなね、お便りです。いつも ご,、えー、ご連絡いただきありがとうございます。えー、っとですね、まあ、英語を話せるメリットってのは、えー、はちゃめちゃにあると思います。あの、それはなんでかっていうと、えー、世界各国、あのー、本当にグローバルで見たときに、えー、日本っていう国ってめちゃくちゃ小さいんですね。 特に島国だし、えー、特に日本っていう国は、まあ、面積が小さいし、まあもちろんね経済大国ではあるんですけれども、そのぐらい小さい世界に生きてるんですね。で、日本のパスポートの所持率って 23% か 28% って言われていて、えー、ほとんどの方が海外に行ったことないんですよ。すごくないですか世界ってめちゃくちゃ広いのに、日本の国内だけで、えー、過ごす人が、もう、 ほとんど8割ぐらいの人たちいるって、ちょっと不思議だと思うんですけれども、あの、まあ、そういった現状になっていると。ただ、その、英語を話せることによって、その、ちっちゃな日本のカルチャーとか、コミュニティだけじゃなくて、もっと広い、その、世界中を見ることができるし、世界中の人たちの価値観に触れることができるので、やっぱり英語を話せるメリットっていうのは、もう、あっ 圧当的に多いと思いますね。もうなんか2倍、3倍とかのレベルではなくて、えー、10倍以上のメリットがあると僕は考えております、えー。で、今回のそのテーマに続く内容なんですけれども、あのー、まあ、継続できないこともあるよっていうテーマに、ね、おはついてお話していこうと思います。えー、それはなんでかっていうと、まあ、今回のこのお便りにもあるように、英語についてですね、えー、僕は、 まあ、SNS でもね、見ていただいたように、あのー、とあるね、英会話教室にて、えー、僕が英語を勉強するっていう発信をね、させていただきました。で、プランとしてはね、コロナウイルスになってしまってもう全てがパーになったんですけれども、えー、どういったプランかって言いますと、日本で最低限英語の勉強をする。で、ある程度インプットしてコミュニケーションを取れるようにした上で、えー、次にセブ留学に行くと。 で、セブ留学にして本格的にもっと英語を学んでいく。で、セブ留学が終わったらそのまま、えー、ロサンゼルス、LA に行って、えー、ビジネスとして英語をね、成立させて繋がり作って、本当にグローバルで活躍するようなクリエイターだったりとか、グローバルで通用するような企業を作りたいと思って、えー、そういったね、スケジュール感を描いていました。で、今、 ね、収録している日が、えー、7月の15日なので、本来であれば今頃もうロサンゼルスにいる状態になっております。本来のスケジュール感で言えばね。ただ、まあ本当にいろまあトラブルがありまして、えー、セブ島に留学しに行ったはゆえ、えー、コロナウイルスによって、えー、セブ島の語学留学先がほぼほぼ、す、え、べ、ー、て、なんで あの、休学みたいな形になりまして、えー、そういった状況になって、せっかくセブンに行ったにも関わらず、英語を勉強することができないと。まあ、なのでね、そこはポジティブにコンテンツ制作に時間をかけたんですけれども、えー、その後、まあ、ロサンゼルスに行く予定ではいたんですけれども、もうさすがにこの世界中、なんかセブンもロックダウンするみたいな、本当にその、衣食住ぐらいの、 施設しかもう動かないみたいな、え騒、ー、動になっていたので、もうこれはあかんということで、あのー、日本チャーター便かな対、えセ、ー、ブから日本に帰る便を、えー、臨時チャーター便で用意してくれて、えー、それを片道10万円払って、えー、帰ってくるというね。 決意をしました。まあ、そのね、SNS がちょっと炎上したじゃないけど、荒れたのは、まあ、皆さんご存知の通りなんですけれども、あのー、全然帰った時には、全然あの、そういった検査とかもなかったし、スムーズに入国できたので、まあ、もちろんね、その後はずっともう家にいたから、まあ、誰にも、あの、危害を加えることなく、あの、ずっと仕事していたわけです。まあ、そういったね、あの、お湯曲折があってですね、まあ、英語を学ぶ、 予定で、それをね、ビジネスとして使う予定だったんですけれども、まあ、さて、そのね、決意があったんですけれども、今の大家はどうかっていうと、英語を全く勉強していないわけですね。はい。全くと言って勉強してないです。まあ、全くって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですね。えー、基本的に YouTube 上で海外のクリエイターさんの動画を見ているので、英語を聞くっていう、リスニングっていう部分では、まあ、自然と、 あの、行っているのかなと思うんですけれども、ほぼほぼ英語は勉強していませんね。なので今回は、えー、継続できないこともあるよっていう話ですね。で、これ英語ってね、なんだろうなうん。本当に今この冒頭に話した通り、英語を話すことによって世界が広がるっていう会話を、えー、しといて、で、僕自身も自覚がある中で、じゃあなんで英語を勉強することができないのか。 継続続ししてててけられないいいのかっていう問いに対して結論から言いますと、そんな時間ないですかね。<笑>本当にこれ言ったらもう何も始まんないと思うんですけれども、なんだろうなーうーん、なんか、例えば日本一周ごたしてるじゃないですか。で、ポッドキャストを毎日配信するっていうことは、絶対にやるべきだと思って、 でやってるんですね。それはあの僕の YouTube のメインチャンネルでは動画チュートリアルとかいろんなねコンテンツを作っていまして、えー、SNS ツイッターインスタグラムでは様々なことをカジュアルに発信している。でこのポッドキャストでは本当に日常的な僕の思考を、えー、カジュアルに皆さんに共有すると。であとトランスサロンではもっと自分が次展開しているあの次考えているようなビジネスだったりとかあのプランについて で、あとトランスロンを巻き込むプロジェクトについて、えー、毎日数千字に書いていると。記事にしていると。まあ、それもいいアウトプットですね。まあ、そういったアウトプットのレイヤーをたくさん持っとくことによって、自分の脳みそが鍛えられるし、あのー、それをね、待ち望んでいる人たちも結構多いので、あのー、続けられているんですね。まあ、ある種、その自分がこうやって活動すること、時間を割いていることってのは、誰かが求めていることなので、時間を割けているんですね。 ただ、英語ってなってくると、まあ、完全に自己投資ですよ。自分のためにやってることなので、やっぱりその比重的には誰かのためにやってることよりも、自分ごとの方が後回しになってしまいますね。て、っていう流れになってくると、ちょっとね、自分ごとに時間を使うことっていうのはあまり今できていないのかなと思っていて、もう少し落ち着けば、えー、自分の投資にね、使えるんですけれども、まあ、なんか、英語ってやっぱり環境から、 慣れた方が早いのかなと思って、もうぶっつけでもうロサンゼルスとかサンフランシスコに行って、そこで無理やりコミュニケーションを取ってやろうっていうふうに思っております。あとはね、そういった海外のそのクリエイターさんとコミュニケーションを取ったり、海外のモデルさんと、モデルさんをね、撮影したりっていうことを積み重ねていけば自然と喋れるようになると思いますので、えー、僕はそういったスピーキングイングリッシュプランを描いております。 はい。まあ、こんな感じでちょっと英語について、えー、まぁほん動画とは関係ない話で深掘っていったんですけれども、まあ、なんかこうやってね、あのー、継続は力なりとか、一日一日の積み重ねが人生を構築するっていう風に伝えているんですけれども、やっぱり何でもかんでも継続できるわけじゃなくて、本当にその自分の中で うん強い思いがあれば多分英語も続けられていたんでしょうけれども、やっぱり今もっと大切なことがあるということで、こういった感じで、えーえー、英語を勉強していないという状況になっております。なので、えー、っと、これはね、正解とか不正解とかじゃなくて、えー、やっぱりその、人それぞれ価値観があって大切にしているものってのがあると思うので、えー、それを認識して、えー、大切なこと、 で、自己満足ではなくて、世の中に求められていることに対しては、継続して続けていくことによって、何か大きなことが生まれるし、もちろん自己投資、英語のような自己投資を継続して行うっていうことも、本当に大事です。まあ、本当に難しいことですけれども、大事なことなので、えー、ぜひ、皆さんも、僕みたいに、あのー、継続しないんじゃなくて、 え、ぜひ英語だったりとか動画勉強していただけたらと思っております。なので今回のポッドキャストは、えー、絶対に僕のことは参考にして、えー、参考にして、えー、参考にしないでくださいですね。すいません。最高、参考にしないでください。ちょっとね、もう夜、今、1時半なんですよ。実は。 もう全然ロゼス回らないっていう。まあそんな感じで今日は、あの、かなりカジュアルなポッドキャストをお届けさせていただきました。えー、トランスランダーね、今日の記事をね、結構濃いものを書きまして、シネマティック教材が、えー、あれって3万から、あ、今5万か。5万から13万ぐらいの教材なんですけれども、まあおかげさまで1000個以上売れることができまして、まあその、あのー、まあマーケティング手段といいますか、 プロダクトを作っていく上で、まあ、意識したことについて共有させていただいたので、かなり、あの、濃い記事になったかなというふうに思っております。なので、もしよろしければね、トランスタロン遊びに来ていただけたらと思っております。そんな感じで今日もポッドキャストは以上となります。皆さん最後まで聴いていただきありがとうございます。それでは、また明日。